今月のフレッシュマンは阿蘇市アドガにあります阿蘇広域行政事務組合にお勤めの男性をご紹介しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ではまずお名前と年齢そしてお住まいの地域を教えてくださいはい、えー、長富大太年齢は25歳で住所は下寮に住んでいます、はいえー、長富さんはこのお仕事に疲れてもどれくらいが経ちますかえっと平成26年度に採用になったので3年目になります、うん あの普段はどんなお仕事をされているんでしょうかここではあの阿蘇郡市七市町村の被保険者の介護度を決定する審査会の事務をとても大変なお仕事だと思うんですが、まあ、もう少し深く聞きますと、まあ、どういったことを心がけていつもお仕事されてますか市民に直結する仕事ですのであの丁寧にやることを心がけています。 あの職場の雰囲気とかどうですか優しい先輩に囲まれて本当でもあのいい環境にいると思ってます<笑>無理やりは言ってませんよね大丈夫です<笑>大丈夫です<笑>、えー、じゃあ少し個人的なこともお伺いしたいんですが、まあ、現在25歳ということで、まあ、結婚願望とかははちょっと今あまり考えていませんですね<笑>でも、えー、好きな女性のタイプは聞いてもいいですか ねまあ、好きな女性、まあ、自分が、まあえー、あんまりこう積極的なタイプではないのでぐいぐい引っ張ってくれるような女性をはいはああそういうことですねい い, いいえ謝ることは全然ないですよ口癖ですよ、ね、<笑> は, い<笑>ではまあ、そういうタイプの方と、はいまあ、ここあそしでデートするならどんなとこがおすすめだったり行ってみたいですか いやどこですかね、まあ、やっぱまあ山の上の景色、山から上から眺める景色とか、やっぱり結構きれいですねそこら辺になりますからですねで。ここからもね、あの雄大な自然が見られますし、やっぱり、景色もそうですし、やっぱあのちょっと外に出たときに帰ってきたときに落ち着くところとか、が結構好きですね、はい、ありがとうございます。 ではお勤めの阿蘇広域行政事務組合の PR をあちらのカメラに向かってお願いします阿蘇広域行政事務組合では阿蘇郡市七市町村の衛生・消防救急・厚生福祉を3つの柱とした広域行政機構として総合的・重点的な地域づくりを目指しています。はい えー、今月の「フレッシュマン」はえここ阿蘇市アドガセにあります阿蘇広域行政事務組合にお勤めの長富さんをご紹介しましたでは最後に決めポーズとフレッシュマンお願いしますいきますよせーのフレッシュマン